おはようございま この絞ぼれコルベットが当たります <笑> Pepsi Man! Pepsi Man! 今ペプシコのおのむと t w で「ペプシマンウォッチ」が当たります <笑>ペプシから史上初今世紀最大級のプレゼントなんと2001年宇宙への旅5名様を本物の宇宙旅行にご勇退いたします本当です「スペースツアーズ Pepsi」話題のスペースツアーズペプシからオフィシャルグッズプレゼントのお知らせですツアアーバッグオフィシャルウェア そしてリサイクルウォッチ今世紀最後のチャンスです Man Bottle cap. Hi, now t h n o Pepsi Coda Niraki. When the t w l e t s d r i n k Pepsi a n d h e l u s e i t i o Atalica de t Wow! Pepsi Man Big Bottle Cap Presents. Ottano Store Ottomodel. i Get Pepsi Man Big Bottle Cap. Sorry, sold out of Pepsi.、Ah, no! Get out of here. Pepsi Man! We'll c o m e o n o u t Pepsi Man! w i h m a w e i g h t b i n Pepsi m a Pepsi Man! <laughs> <laughs> Pepsi Man! e p a Pepsi Man! Pepsi e p a P 15 Get Pepsi, Man Bottle Cap. Pepsi Man. この夏ペッシスペンーを抽選でプレゼン Cap s k スタ e t o n Frankenstein Creature Coffin The Wolfman 今、ペププシシシシシからビッグャャンンンンンンスママママのキヘルルパーーが当たります種類だじゃないペプシマンだろ違います レモンが入った<タッ> 鉄ツイスト